皆さんこんにちはタートルですお腹を引っ込めたいよって思っている方の多くは反り腰なんですが腹筋すると反り腰治るの分かるけどできないんですそういった方におすすめなトゥーアップというのを紹介していきます今日も一歩前進しましょう寝たままで腰が少し反れてると思います反れてる腰を足を少し開いた状態でつま先を上げますそうすることで骨盤が少し立ち上がります これでお腹を引っ込めると腰が床につくと思います腰が少しつかないよって方はちょっとだけお尻をね持ち上げてくださいこの状態を作って手を伸ばすだけです手をぐーっと伸ばしますそうするとお腹がへこませられて腰が床につくと思いますこの状態で息を長く吐くってことをやっていきます20秒キープするので大体いい呼吸は 2回か3回ぐらい吐き続けるイメージでやってください前半の5回はこれですお腹が引っ込むんでやっていきましょうスタートお尻をちょっと上げて手を伸ばすスマホ持ってる方はね、まあ、片手伸ばして片手見ながらでもいいですグーッとねお腹の力を入れてつま先を上げることで骨盤が立ちます 渋谷済んだら、やっていきます。今はね、体をリラックスさせて。いきましょう。ぎゅっと手を伸ばして。おへそをね。こっち向いておへそ、をこっち向ける感じ。どんどん引っ込めて。休みまーす。 難しくないですよねこつま先を上げることですごくね反り腰が解消されやすくなりますあとしっかりね手をね遠くに伸ばして遠くにこのま引っ込めて頑張って OK ちょっと腰が反りやすくなったよとかたぶねお尻をねちょっとだけ持ち上げるスタートお尻をちょっと上げる感じでやると腰がしっかりつきます腹をどんどん引っ込めてオッケー。 次は下半身がこの状態ちょっとお尻を上げて。お尻を締めて 上体をちょっとだけ起こしましょうこれでキープ首対しはね頭持ってていいですつま先とお尻を上げたまま頑張って OK まだ20秒なんでね頑張れますよね 頑張ってときてッと押しに上げてもしね上がるのがつらい方はもも裏持ってもいいですもも裏つかんでね体を起こして今なかをほん引っ込むッ OK3 回 じゃ。ももろを持つとね、体が起しやすいと思います。とにかくお腹を引っ込める、息を長く吐く。これで反り腰がね、解消されていきます。オッケー。この姿勢が良くなるだけでね、お腹って引っ込みますからね。腹筋辛いしたこれです。 起き上がれない人は背中が硬いパターンもあるんでしっかりね体を起こすことするとストレッチにもなりますよし OK ラストラストはね手をね持たずにいきましょうと お疲れさまでした。今回の つま先を上げるることによってて骨盤が立てられるお尻も少し上げることによって腰を支点に腹筋に力が入れやすい状態が作れてました頑張ってやったよった方グッドボタンやコメントで教えてください今回もご視聴ありがとうございました